あと皆さんこんにちは金野でございますえー、昨日に引き続きましてえー、動画をですね配信したいと思いますえーと今日はですねえー、朝のですね11時からですね夜の8時まで営業しておりますなので8時まで、あのー、いますのであのー、何かありましたら、えー、電話で でえーそうですね対してみてはいかがでしょうかでですねライブ配信の方ですねそのライブストリー ス, ス, ストリーミングですかあの生中継という、えー、こともですねちょっとね試行錯誤し知ってるんですがまだちょっとできない状態ですねあの前にたその 家にいた時はですね、一生懸命そ の, そのライブストリーミングはですね、えー、やろうと思ってたんですが、なかなかその、できないということでですね、また、えー、ここでですねあの、できるようにですね、ちょっと努、ね、力してみようかなという感じでございます。えっ、ー、と、ライブストリーミングの方ができますとですね、チャットの方がですね、こう、ずらーっとこう出てくるということでですね、まあ、会話がこう、 できるえー、ということでですね、それをちょっとですね、やってみたいなと思っているんですけれども、なかなかうまくいかずですね、あのー、まあ、そんな感じですね、あのー、ちょっと、挑戦、ね、してみたいなと。やり方がですね、ちょっとわからないのでですね、ちょっと頑張ってみます。はい。 以上です。金田でございました。